I'm going to- はい「ーうてつか に,、はい、にいて」はいいてていて「はい右にかいて」「って」「ひもったいって」 さあ、次は最後の総取り、色り。